ハイファーイブです、えー、今回はいつもの動画とテイストが違うんですが、ちょっと緊急的に動画回させてもらってます。で、えー、自分たちの旅が始まってですね、最も<笑>旅の、うん、旅が終わる危険性がある状態にちょっと陥ったので、一応ですね、 動画を撮ろうと思って皆さんにお知らせとして動画を回してますで今私たちはトルコのイスタンブールにいるんですがこの次の目的地はイランに入国する予定です、うん、でこのイランに入るためにはビザが取得する必要があるんですけど陸路で入る場合はねそうそうで、一番元々の 自分たちが旅を始めたコンセプトっていうのをもともとこうルールっていうかね、はい、を決めててそれは3人の最高の思い出を作ろうっていうのだけは絶対にずらさないでおこうというのを3人で決めました、うんうん、それは場合によっては3人がバラバラになることも意味していますで私たちは今 5日間ですねイランに入国するためのビザをずっとこのイスタンブールで待ち続けたんですけどその結果ですね私だけイランのビザがこう手に入らないという事態になってますでえー、アライバルビザっていうのも種類としてはあるんですがそのアライバルビザは飛行機を使わないと 取ることができませんで2人は観光ビザをもう手に入れとるというね。そう で, すそう で, すねでこの旅が始まってのもう一つのコンセプトは陸路で世界一周ユーラシア大陸横断をしようというコンセプトで自分たち旅を続けてきたんですけど、はいえー、そのやっぱり2人にとってもこの陸路で行くということは。 とても大事なコンセプトの一つ、うんうんうん、間違いないです、うん。であると。でも陸路を貫こうとすると私がビザ取れてないのでイランに入国できないんですよね陸路から。でどうしても別行動が必要になってきます。で旅を始める時にもですね自分たち チーームワークとしして役割分担をしたんですよで、すよ私は YouTube を、まあ、動画を作ったりカメラの機材を持ってたり、えー、そういったまあ構成とかというのが得意だったのでそういった YouTube 関連のことは俺に任せてくれと。で旅の経路とか、うん、あ宿の手配とかあそういった治安情報とかこういうこと気をつけてくださいねみたいな旅関連。 っていうのかな<笑>それに関してはもうこの2人に全てこうもう任せてたっていう状態で今まで旅を続けてこれた多分俺一人だったらここまで旅を続けることっていうのは多分不可能に近いそれは動画を見直してもらっても分かるように旅が始まって1日目でクレジットカードをなくすような人間がここまで旅を続けてこられたのは明らかにこの2人のサポートがあったからこそ。 ここまで旅を続けてこれたと思ってますで今回ですねこの私もこのイランを飛び抜かそうとはちょっとどうしても思えない、うんえー、イランには絶対入国したいしこのフィルミングに、えー、収めたいとイランのどういう情勢、まあ、どういう環境なのかという情報が本当全くないので それは多分3人ともイランに行きたいという気持ちは非常に強くてただそれが陸路なのかまあ私の場合ビザが取れてないので空路でしか入れないとい う, こうバラバラの状態になったという状況ですで今回の動画なぜ上 げ, 上げたのかというと、まあ、非常に私単独でイランに入国をしてイランのテヘランでこの2人と落ち合うということになりましたこれも3人で話し合った結果 それが当初始めた最高の思い出を作るということに対してベストな回答だと3人ともが納得してますただまだ私自身イランのアライバルビザの許可も下りてないんですよね今日申請したばっかりでそうですね飛行機で入ったとてアライバルビザが降りるかもまだ分かってないですし、うん、でもちろんイランは YouTube の 規制もかかってますしインターネット自体の規制も強くかかってるのでもちろんもうヨーロッパとは比較できないぐらい閉鎖的になる状態に自分単身で1人乗り込むと、うん、そうこれまでも二2人におんぶに抱っこだった赤子がそのイランに1人突入するという状況はまあこういった。 機材も含めてですねもう多分機材の量からするならその国の年収をいつもこうぶら下げて歩き回ってるっていうような状態に近いので非常に不安なところはたくさんありますで、えー、動画の配信はもちろん可能な限り続けてはいくんですが、えー、配信がこれまでとはちょっとニュアンスが違ったものになってくるということと もちろん突然、配信が止まったようであれば、いつも応援してくださってるファンの人たちに、申し訳が立たないと、ご納得いただけないと、私自身思ってるので、今、ちょっとどういう状況かをですね、えー、見てる、いつも見てくださってる方々に伝えるべきだということで、まあ、未来からの手紙ですよね<笑>。 未来からの手紙ということで、えー、急遽動画を撮ることにしました、えー、次回からはですねいつも通り楽しい動画ベルリンの楽しい動画を皆さんにお送りしていきたいと思いますので、えー、心配しないでくださいとは言いません心配してくださいその代わり応援もしていただけたら大変嬉しいですただ私たちはこれからですね、えー、イランを めがけて、えー、行動していく別行動をしていくということを、えー、お伝えしたくて動画を、えー、回しております。大丈夫。はいはい。楽しみですよね。うん。うん、あるある意味、えー、楽しみ。もう本当初めてのお使い。いやあ初めてのお使いですね。そうそう。えー、多分イランの。 イランの人たちが多分 YouTube のこう山を作ろうとしてくれてるんじゃないですかうんもうまさしくそういうこう設定にさせるように俺だけ謎の許可拒否という入国拒否というなぜか俺だけね手続き全く一緒ですよ3人やったことは3人並んでパソコン開いて電子ビザ申請全く同じ行為をして俺だけ拒否ということになってるので まあ、これも一つ、俺が一人旅をできるようになる、そしてえ無事、いらんで、この二人に会えれば、ですねまたそれも一つ、大きな成長、そして感動になる物語になるんじゃないかなと思いますので、またその落ち合う動画も、ですね後ほど配信していきますので。 という報告の動画でした。いつもご視聴いただきありがとうございます。お願いします、えー。ハッシュタグかわしー。